です今回ご紹介するのはこちらのパスファインダー型プロジェクターの中身ですまあこの外側はですねなんかプレゼント企画できたらいいなとか思ったのでこの最後にご紹介したいと思います受け取ってどうしろといやすごいんですよなんでこのパスファインダー型プロジェクターを作ったかというとこのめちゃくちゃ小さいプロジェクターがサンプル品として受け取れるって聞いたからです ということでで今回も提供ですいやあの提供なんだけどこのプロジェクター本当にすげえいいんだよなまずはなんといってもこのコンパクトさですよねいやプロジェクターって結構ドシンとした結構大きなイメージがあるかなというふうに思うんですけどもこのコンパクトさはですねもうやっぱりキャンプとか今多分流行ってると思うんですけども行ってみたいなキャンプとかでもですねこうやってプロジェクターを簡単に持っていきますししかもこちらですね下に 100均のこういう三脚もこうやってくるくるくるって入れるとつけることができるのでこうね斜め上に対して映し出したい時そういうのもこうやって簡単にできてしまうという上下逆さ左右逆さもできるのでなんとですね上から吊り下げるっていうのもあってそうするとですね全く持って邪魔にならないっていう素晴らしい機能もあるんですよね私持ってるプロジェクターはですね一応 これ、ね、2倍ぐらいの大きさになりますかね<笑> 2倍ぐらいの大きさなんですけどもでもですねスペックもなんか画質っていうのもですねかなりやっぱりこっちの方が新しいせいでしょうかねいいんですよねちょっと見ていきましょうちなみにデータは USB からデータを入れることもできますし HDMI で、まあ、あの変化ケーブルで iPhone をつなぐこともできますし、まあ、ゲーム機をつなぐことも可能ですそしてですね一応 何も繋がないで、同じ w i f i につなげていたら、一応線は繋がなくても、ですね携帯の画面を出力することも可能です。こんな感じのリモコンが付属してきます。これ、便利ですね。そして、ですねこれ今何メートルぐらいだろうだ、ね、えー、っと、140ミリ。大体いい 55×90 ぐらい。 いけるんですよねこれ結構大きいんですよね100インチまでいけるらしいよそして今普通に部屋の明かりをつけております部屋の明かりをつけているのに結構見えるっていうそして音量もですねこのリモコンで切り替えることができますこんな感じで開けていくとヘれで視聴者参加もねるからスピちょっと今ヤホ貼るんで少々お待ちください 画質もやっぱり 1080p 対応ということでかなりいい画質なんですよね斜めに映し出すとこんな感じですねこう左端がちょっと大きくなっちゃうとかそういうことあると思うんですよねってなったらやっぱプロジェクターに必要な機能としてこの傾きっていうのをですね調整することがもちろん可能ですなので斜めから投影してもこんな感じでちゃんと真四角に投影することができます そしてですねちょっと左端だけ伸びたなとか思ったら角角一箇所だけこの角を一箇所だけこうやってずらすことも可能なんですよね右左ってこれはありがたきなのでなんか若干スクリーン曲がってんなっていう家庭の方も大丈夫さらにですね WiFi つなげていただければこれ 何にもつなげなくても YouTube 見ることが可能ですいやこれすごいですよね w i f i につなげるだけで YouTube 見ることが可能ってかなり便利かなというふうに思いますさらに Google アカウントと連携させることによってアプリを増やすことも可能です最近こうういの多くなった気がするあとは何といってもこのかわいいデザインですよねなんかやっぱりここの持ち手っていう色合いも白っていう色合いも結構可愛いかなというふうに思いますまあ結構ですね黒っていう。 黒灰色っていうイメージがプロジェクターあるかなというふうに思うんですけどもこれとかは部屋に置いといても可愛いからなんか部屋に置きっぱんしてもいいんじゃないかなっていうふうに思わせてくれるようなデザインですよねそしてこの商品1万5000円ぐらいするんですけどもまあそれでもお安いんですけどもなんと今回クーポンはバングッドさんよりクーポンをいただくことができましたということで期間限定でですねえ何名様限定だったかな 8月31日までであのー、30名の方限定でクーポンが適用され10100レー、えっと、これいくらだ 109.99 ドルだから多分4000円ぐらい安くなるんじゃないですか い, だろいつの時代のレートで計算したんださっきでも3000円割引はでかい 私のツイッターでですね、多分この動画を投稿した時に投稿しましたっていうツイートを多分すると思うので、そのツイートにですね、あの、もしこちら購入された方、まあ、あの、手元に届いたよっていう写真は後でもいいんですけども、購入しましたっていう有無をですね、えー、伝えていただいて、パスファインダーカバー欲しいっていう方、えー、もしもいらっしゃったらですね、えー 購入しましたパスファインダー欲しいですっていう風にリプいただけたら、その、ま、あ、ま、そんなにいないと思うんですけども、いただいた中からですね、あの、1名の方にこちらプレゼントしたいと思います。ま、ちょっと雑なんですけども、いるかな欲しい方。あの、ちゃんと一応、あの、プロジェクターにカバーしても、リモコンは効きます。作ったはいいけど、あの、でかいでか